よし、行くぞーー<笑>今年は雪が深くて楽しそうだなー<笑>てかもう嫌になっちゃったんだけど。 登り始めて3分も経ってねえじゃねえかよって話なんだけどよいしょよいしょあ心が洗われるね昨日さ仕事でさ1日で5歳ぐらい年とって。 <笑>もうトラブル続きで今日は山に登って5歳若返ろうと思います行くぞーおー頑張れー、はあ、なんかいつも来るたんびにルートが違うような気がするんだけど気のせいかな どぐらいあるんだろう。多分程度ぐらい。程度ぐらい。も, もう一歳ぐらい若かったから。二歳ぐらい。一歳ぐらいいったかなら。らかな も, う<笑>もう。よいしょ。 何<笑>何私が年を取りました。私が年を取りました。俺も取ってんだよ。<笑>ここのね、やぶを抜ければ開けるから。よいしょ。だって、手袋してないんだもん。あったかくて。 はいッチまだちまめが治らねえ。<笑>よいしょ そう。わ<笑>かんねえ<笑>。いや赤木の地蔵だけは無酸素じゃ登れねえだろ<笑>えどうなん？か<笑>して？ああなんかい い, <笑>いや。やっぱ地蔵だけはね無酸素じゃ無理だよ。無酸素で来るならアリナミン V かリボピタンでスーパー。<笑> <笑><笑>あハハハよし行くか、うん、よいしょあ暑い今日酸素は変わんねえなははははははハハハハハハハハ 3歳ぐらい若返ったかなうんでもねこの世の嫌なことを忘れるよ無になるよいしょもうすぐだやっぱ若い人は早いなよいしょ もうちょいアンテナ群が見える俺の大好きな国土交通省も見えるやった2年ぶりの国土交通省<笑>よしもうちょいだ へえ<笑>やっぱここまで来ると開けてくるからなんか楽途中何も藪の中で見えない何も見えない時は結構辛かったけど。 何見てろあんなばん。<笑>案<内板><笑>へえそんなまじまじ見たことなかったなと思ってないよね<笑>そして俺の大好きな国土交通省も<笑><笑><笑><笑>し。 よし行こういしょ。行こう 今年もこれだ地蔵岳1 6 7 4ルあれは赤城の大沼赤城神社ですやっと来られた疲れたもう5歳はやけたかな ハハハハハハ何やってんだよ<笑>すっごい今年雪が多いねえすごいお国土交通省何か言ってんだよ<笑>そっち行ける行けるんじゃない行くんだよ<笑>そうなのじゃあいいよいいよ でこっから行こうよえー、やだ、ここに行ねえじゃんえ、埋まっちゃねえかな大丈夫かな<笑>えー、ここ行くの<笑>ここ行くのま<笑>って <笑>ちょっと待って埋まる<笑>誰も歩いてないところを歩いているここはスノーシューじゃないと無理だわアイゼンじゃ埋まる いいいいいいいいいいし建物だまだまてててななななえ途途中中中じじゃゃ、えー あ, まあそううわわれてみれみばいやかかかんんんん完成っよくわかんないけど、まあ、いいやどうでも何の中継電 波, 電波 箱箱根根駅駅伝伝のの中継じゃなくてな<笑><笑>なタックルベリーコマーシャルの時の音楽。 それでさ妻夫木がさ大人エレベーターみたいな。<笑>え大人って何ですかみたいな。いや、大人ですね、大人ですか。じゃあ、俺が、じゃあ、妻夫木やって。妻夫木やって。大人。大人って何ですか。大人って何ですか。大人ですか。大人って。国土交通省ですよね。で<笑>丸くなるな、星になれみたいな。<笑> <笑>つまんねぇ<笑> あ, あ疲れた<笑>変なテンションになっちゃうね<笑>ああそこだそこだいつものお昼のポイントここだよ コルマが一望できる平らなとこ平らなとこはないよ<笑>平らなとこなんかねこの辺でいいんじゃない国土交通省も見えるしこれ TBS うわいい天気だすごい、うん、よしここで行くここでいいよここでお昼 どっちえどこょっと見固めよう。 ジャまス作りたいんだよ。<笑><笑>なんだよ、もう。<笑>なんだよ、もう。多分、うん、もう、もい方がいいの。かない方が全然いいと思う。まあ、本当、うん。ちょっと重ねれば本当だ<笑>、うん。もうバックドロップ状態じゃないけど。<笑>見てなかった。<笑> あ沈むあ沈む<笑>重たいね、あ俺<笑>少し固定踏み固めちゃえば大丈夫じゃないも う, <笑><笑>もうどんどん低くなっていっちゃうからさ<笑>雪を沸かす時はね<笑>ちょっとね<笑> <笑>バックドロップ状態何やってんだよ<笑>雪を沸かす時はね、うん、こうやってちょっと少しずつやんねえと下が焦げるんだよ<笑>いっぺんに入れちゃダメ、うん、ちょっと入れて水にしてちょっと入れて水にしてっ て, ってだんだんにしてこれで半分ぐらいの3分の1ぐらいの水になったら入れちゃったりする何でいかなね 最初に雪を沸かして全部飲み切っちゃって雪を沸かしてから冷まして飲み切っちゃったペットボトルの水を水作りました、うん、ちあっちよあっちよ あっっっちちて言たたじゃ、うんまあ、埋め込むちゃゃんみいよまず、ね、今日は忘れなあれ <文>今日のカレー違うじゃん。なにこれ。どこの。声優。声優。声優。セイミー？セイミー。声優。セイミー。懐かしいね。知らないだろ<笑>、うん。<笑>ライオネルリッチだよ。声優。声優。声優。セイミー？安いやつ。これ安いん？安い。百五円だっと。百五 円, 円。百五円。 いや、高かった、今。今高いよね。百五円。お湯がすごいんだけお湯すごいね。百五円。百五円。税込み。今、この物価高の時代に、そらないぜ、声優ゼミ。買、うん、<笑>ってみた。へえ、いいねゴミ。ゴミ、ゴミ。あ、ゴミ、ゴミはい。<笑>はい、入れるよーいい、ね。ちょうど。はい。 もうこれ壊れてるえ 壊壊壊れれれてててるるるるよ、<笑>壊れてんだよ。よ。よ。んんんだだだ実は、あああああ、ああ、ああ、ございます。今今日日で。っ、っ。め<笑>、はい、あたな、今日も。ね、大だあ何やってんだよ。 <笑>はい、うにするんでしょなんでなかあそうそうそうそ う, そう、ね、あの、前変な形のフォークになってたゃらこういうの、うん、してる服が1本だけこうなってたらこうなってる あ, あれはここにぶっ刺すんだよへー本当に？うんにそしてそれ以上には刺さないようになってるへー昔のカップヌードルあれなんでこうなってんかなと思ったらこういうふにするあれね大人になってから知った。 大人になってから知ったんだけど、ついもうその時にはもうあの形のフォークはなかった。<笑>どうでもいいんだけど、あ、はい。1 個, 1個そうなんだよ。<笑>すいません、あの途中でお腹すいちゃって、俺一個食べちゃったんですよね。だから今日はあの1個です。あげるよいい。いいよ。いいの。自分の分は自分の分。ダメ。 3分見てなかったんだけどさ理由は適当にいけてみてて今から3分でダメかな大丈夫だよ生有生命の下りが長かったからいいんじゃない生有生命の下り長かった、うん、全然老眼で見えないんだけどさ<笑>ラップ 何分ぐらい二分ぐらい 1, 1分で1分で。<笑>声優声優のくだりが何か何かなかっ目がね見えねえんだよ老眼<笑>鏡だけなんですよ俺あんまり濃いサングラスしないからさ、うん、濃いから見えねえんだよね<笑>実は片目がちょっと私は悪いんですよだからあんまり、ね、濃いサングラスするから見えねえから そうなんだ固めが悪いから目が悪いから多分老眼がすごい進んでんだよまあいいんだけどさ、うんはあいつああお腹すいたどうなんだろう声優声明、うん、<笑>もう食べてるもう食べてるお腹すいた、うん、お腹すくよね俺途中と食たからねやっぱねなんていうの飲みすぎ肝臓が悪いんだよねだからねちょっとね、うん、エネルギーがね眠、うん<笑> ま だ, だよま だ, まだ今1分5分五秒もう大丈夫大丈夫そう大丈夫そう、うん、じゃいいやよし割り方でもやだや割り方消化に悪そうじゃん俺山岡屋でもやわなんだよ俺いつも<笑>絞る絞る絞る絞 る, 絞るあれ上少なくない 大丈夫大丈夫。私はいいね。<笑>いつも同じ、俺らしくないって。そ う, そうね、俺らしくないよねいや。スープの時はさ、どうかな声優先にだった。ちょっと硬いよね。っていうか、もうちょっとお湯入れていいヤバい。無駄いしね。<笑>いいんだよ、硬くったって。 いただきます。うん。うん。うん。美味しい。うん。カレー。美味しい、カレー、うん。うん。軽いよね。いつも言ってるね。<笑>あ、もういい、これで十分だよ、百五円。さすが。声優セミ。<笑>ね。うん。 う<笑><笑>、うん、今年雪多いね。ういうん いい残りは、いいの私、ちょっといいのいいの、うん、本当に、うん、サービスサービスサービス何のありがとうございます<笑>、うんうん、一生懸命やったからね今日、大変だったからね来る時きもああ ふふふ赤城さん登れない車がいっぱいあって結構みんな教えたりしたんですけど実しプロボックスに女の人が乗ってて一人で多分こういう遊びにしに来た人だと思うんですけど何メートル ?300 メートルぐらい引っ張ったもっともっと500メートルぐらい引っ張ったよね 引っ張って助けたんですよ。なんか、チがないとダメですよね。止まったら終わり。うん、みんな。そう<笑>止まったら終わり。終わりでも、帰りが。帰りも危ないからさ。うん。うん うんこあいこれおいなユ、うんうん、<笑>セイミ。セイミ<笑>うんお ガソリン、バーナーがいいよ、うん、こんなとこでも火がつくのもガスじゃつかねえよキャンガスじゃガソリンがいい あいたよ。う, うん。はいだって、もうさっきまでお湯だったんだから、うん。味は。梅。じゃあ、まじで。濃<笑>いめですね。ああ、うん、ちょうどいいくらい、そんなもで適当でい い,、うん、い。あ、ありがとう。 やっぱり寒いからなかなか溶けない。うん、なあちょっと薄かったかな。まあ俺はこれでいいけど。はあ、お猫お茶最高で。大丈夫。 熱いものを飲んで、さ、喉の渇きが痩せるようになったって大人になったなって気がする何年か前言ったよ前も言ったよ ね, たたよね<笑><笑><笑>いいの何回でも言うの爺<笑>さん、おさまながらいいんだよ<笑>、はあはあ、幸せ こんなことしてめっちゃ幸せああ涙出てきそうだ。<笑>幸せです。はい、<咳>やっぱねー。ちょっと薄いな。薄かった<笑>ごめんね。俺薄いんだ。薄ゃない 幸せはね、歩いてこないんだよ、うん、ここまで来ないと<笑>大変だったけど<笑>ちょっと俺のもつかったかな<笑>今自分の中で決まりを作んなきゃダメなんだよこれ一杯半とかちょっとさとかさでちょっと偉そうに言おうと思ったら俺のもつかった<笑>、うん いやもう い, いんうん、はあ、こんなに雪があるんだからさ雪沸かして飲まなきゃ嘘そだダンベとか言ってるけど<笑>雪沸かして飲みたいんだよ<笑>荷物が減るじゃん、うん、結構2リッター3リッター持ってくると大変だよ、ね、結構重いんだよ、うん、その分軽くなるからさでも最近さ どうして履いて寝ないんだよね。うん。そう思わないそうだね。なんでこれ、ね、健康になったんたぶ、ね、多分。多分。今は足冷たくないんで前よく足が冷たい、冷たい。そう言ってた。回路入れたりとかさ、うん、手が冷たいとか言ってたじゃん。全然。どうしたんこれ、ね、燃えてるんかい、ね、燃えてるんじゃん、うん、若返ったんだよ。<笑>若返っった、うん<笑> 終<笑>わったな、何にも。あ、帰ったかね、若返っちゃったかね、声優セミ。<笑><笑><笑><笑>あまりもう、声優セミつまんなくなっちゃったみたい ね, <笑><笑>ね。連発しすぎちゃったね。<笑>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 ブリンストンサンドハイウェイ、The Best Hit USA のもん投げんだけどさ、うん、あのベストヒット USA 的な役だと声優あなたが話す、私も話すみたいな会話、愛を語るみたいなさ。あ 愛してるっていう私も愛してるっていう、うん、声優声優ーそこしか知らない知っ<笑><笑> て, てるよ歌いねえねだけで<笑>そんな感じなんじゃないかな<笑>ただただ直訳だとあなたが言う<笑>私が言うみたいな感 じ, なじないそうだよそ、ね、<笑><笑>うだそうだそうだいいやもうはあ今日も楽しかったね、うん あとは下るだけだよ。下りなんかすぐだよ。下り早いよ。十<笑>分。十分。息一時間半みたいな。いや十分ってことはねえけど、二十 分, 分かなよねえ。分かんない、うん。下りは早いよ。上りがどのくらいだって一時間半ぐらいかかった。う, んそう。じゃあ、撤収しますかね。はい。 大丈夫うん、大大丈丈夫。夫かったから、ね、うそれではまたねー